ヨシユキですバレンタインもらっちゃいましたステラおばさんです優しそうな表情をしていますね ハンドメイドクッキーチョコレートステラおばさんの手作りクッキーチョコレートもらっちゃいましたいやーなんか幸せですねなかなか洒落た箱に入っているじゃないですかそして なんかこのリボンがね可愛 い, いですねいやなんかもう気分がもうもう舞い上がっちゃいますよそれではいただいちゃいましょう こう開けました。こんな感じで入っていますね。えっと一二三四全部で八枚ですね。うん、それでは。 いただきます。 まず1枚目がですねこれは何でしょうダブルキャラメルですかねいただきますこれはダブルキャラメル キャラメルでしたあああこのキャラメルのね濃厚な味わいとねこの軽い歯触りですか あ, あ, あと、うん、そうだなそんなにしっとりってわけじゃないですね結構ねザクッとしたクリスピーな食感ですね でもこのザクザクした感じとねこのキャラメルがねよく合ってますよあとちょっとチョコレートも入ってるのかな書いてあるねチョコレートも入ってるんだね キャラメルの香ばしさとこのザクザクした感じとちょっとチョコレート<笑>まあ次は次はですねえっとこれかなビターですかねこれ多分なんだろうなこれは白いからミルクですかねいただきます これはホワイト で, すか、ね、ああでもこのザクザク感とねまたこのホワイトチョコレートがねよく合ってますね。うん あと、歯の歯触りがね結構ね軽快な感じがしますよ、うん、次は次はね何だろうおこれは分かりやすなえっとダブルキャラメルホワイトときて今度はこいつはなんだろう こいつは、なんでしょう。こいつはチョコレートですかね。こいつは。ミルクかビターどっちかですね、どっちだろうな。いただきます。あ。これは。ちょっと。苦味が効いた。渋いビターですよ。 ああこれもまたこのこの歯触りというかザクザクした感じとよく合っていますねあと甘さ控えめでうんちょっとチョコレートの苦 み, 苦みが効いていてねまあ大人の味わいですよ、うん はこれは…あれこれ同じやつかなあれどれがどれなんだろうなあれさて…あったこいつですねこいつが多分最後のミルクだな、ね、よし ですね。ミルク。です。最後の種類です。ダブルキャラメル。ホワイト。ビターときて。ミルクときました。いただきます。あ。こっちは。先ほどの。 ビターと比べてちょっと甘さがありますねやっぱり、うん、まあいくらかほら滑らかなチョコレートの食感っていうんですかあ口溶けですかうんミルクチョコレートの滑らかですね、うん、とこのクッキーのまたザクザクっとした食感おお うんでまたこのクッキーの香ばしさ歯触りですねいやー ななかなか、うん、いいですね、うん、でやっぱりそうですねトータルでいうとやっぱりあの結構ね歯触りの良さですねザクザクした感じとあとこの軽い歯触りっていうかあの、うん、割とクリスピーな食感ですかねやっぱりちょっとザクザクとした。 でまたそのいろんなチョコレートの口どけですかそれがねちょうどよく合っている感じでしたねいやーなかなかいいですねこれはうん以上「ステラおばさんの手作りクッキーチョコレート」でした直射日光 高温多湿を避け、二十八度以下で保存。実は。自分から。自分への。バレンタインプレゼントです。